皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月17日、ベルバインの森にトリケイモンスターはいるいるじゃない。などという茶番はさておきまして、2種類の討伐依頼を同時にこなせるのはありがたいです。さて、右上のドラキーが何やら言ってますね。念のために、限定交換屋もチェックしておきましょう。 大丈夫ですね。仕草書ウェルカムはすでに持ってますし、宝珠の香水もこれ以上あっても使い切れませんからね。大丈夫です。交換し忘れたものはありません。またのお越しをお待ちしております。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。